えー、とデポストというあのデータベースですけどもあの先ほどの有田先生と同じようにこれはあのリポジトリとデータベースからなるあの構造になっていますで多くの部分あの有田先生の話とよく重なっていてあのだいぶ省けるんじゃないかなと思います、えー、リポジトリィアナリシスそれからあのデータベースということですで、えー、と扱うデータは、まあ、あのプロテオームのデータですでまずは、えー、とリポジトリの部分ですが えっと、これ J ポストのこのユーザーがどのぐらいいろんなところにディストリビューションしているかということです。で、当初はアジアを中心にというふうに考えてたんですが、実はまあ北米とかヨーロッパからもあの投稿がえまあ増えてきているという現状です。で、これユーザー数のえーっと移り変わりですけども、 まあ、あの、本年9月時点で43カ国682人の、ま、ユーザーが登録しているということです。で、実際のデータ投稿国ですけども、2019年の時点では、まあ、あの、日本からが、やはり、あの、半分以上だったんですが、2022年度でトップ5はアメリカ、日本、中国、ドイツ、インドという感じで、まあ、あの、完全にこう国際化しているというのが、あの、よくわかります。 で、え、これ投稿数、あのデータの投稿数の移り変わりですけども、まあ、あの直線的に増えてきてるんではなくて、まあ、増加率がさらに増加しているという感じで、まあ、あの、特にこの、えー、去年あたりからさらにこう投稿スピードが上がっていまして、えー、まあ、あの順調に増えてきています。えー、だいたい1年に500プロジェクトがあの投稿されているという現状です。で、プロテオムの場合には、もうあの、この生データを登録することが、 えー、と論文で求められていますので、えーまあ、あのこれはもう多分ほっといてもこのペースでずっと増えてい く, ていくと思いますつまりそのあの非常にフレッシュなデータが、まあ、あの器さえきちんとしておけば溜まっていくという状況ですので、えーまあ、これをあの徐々に使っていくということがあの重要だと思いますでえー、っと そうですね。その内訳をちょっと見てみると、まあ、人のデータがだいたい半分ぐらいという感じです。で、1ファイルあたりのこのファイルサイズも、えー、実は、年、あの、徐々にこう増えてきていまして、っていうのは、あの、装置が、えっ、ー、と、MS の装置がだんだん進歩してきて、まあ、より、あの、大量のデータが1ファイルあたりに集積することになっていますので、 まあ、あの、デスク容量もどんどん増えていくるということになっています。で、現在、えっ、ー、と、スピーシーズとして225。で、えっ、ー、と、ファイルサイズとしては55テラぐらいの、あの、サイズです。で、えっ、ー、と、再解析のところなんですけど、これ、まあ、あの、一例です。えー、っと、こうやって溜まってきたデータを我々が選んで、えー、っと、ま、再解析をしていくわけです。で、えー、っと、その COVID-19 のデータ、 論文がかなり集積してきたので少しまとめて再解析をするということをやってみていますであの一例を紹介しますけどこれ例えばモレキュラセルの2000、えー、っと何年ですかねちょっとパッとわかりませんが、まあ、最近出たやつですで、えー、これあの先ほど有田先生もあの再解析を自分たちで再解析するとあのかなり良くなるという話でしたが えっ、ー、と、まあ、これも、あの、まさに我々がや、やるとこのぐらいに伸びる。元々のオリジナルのパブリケーションの数が、まあ、このぐらいに増えるということです。で、えー、より長いペピチド群をちゃんと定量できるようになるということも、こう分かってきて、あの、えー、やっぱり、あの、ちゃんとした専門家がきちんとやるっていうことが、まあ、あの、意外とちゃんとできていないんだなっていうことも、まあ、これでよく分かるわけです。で、えー、っと、 重要なのが、あの、これ、有田先生もだいぶ、あの、長い時間を使って説明しておられましたが、そのメタデータをきちんと入れてもらうっていうことが重要です。で、ただし、えっと、プロテオンの場合は先ほども言いましたように、その論文化にあたって、これ必ずこのデータをデポジットするっていうことが義務付けられているので、皆さんちゃんとあんまり入れてくれないんですね。で、例えば1データあたり2週間もあの、キュレーターと話し合いながら入れるなんてことは非現実的で、 あの、そういう時間は取れない。で、えどんどん勝手に入っていく。あまり質の高くないメタデータがどんどん勝手に入っていくっていうところをどういうふうにするかっていうところがあの非常にあの重要で、まあ各国の、あの、我々と同じようなリポジトリをやっぱり世界各国で運営しているわけですけども、そのプロティオムエクスチェンジっていう枠の中でも、まあこれ大きな問題になっています。 で、えっと、我々は、まあ、それに対応する一つの手段として、この Journal of Proteom Data and Methods っていう、あの、データジャーナルを創刊しました。で、えー、っと、これは日本プロテオム学会が、えっと、まあ、運営している、あの、ジャーナルですけども、プロテオムのデータに特化したデータジャーナルで、要するにメタデータをきちんと入れてくれ、あの、入れるための、えっと、仕組みです。なので、J ポストにデータをデポジットし、 それに関するメタデータを別途この論文紙に投稿することによって、で、えー、っと、自分のデータが引用されるときには、例えば ID ナンバー一つで引用されるんではなく、ちゃんとこの論文で引用されることになるので、まあそういう意味で、あの再解析をやる方にとっても、やられる方にとっても、あのメリットがあるというふうに考えています。で、えっと、なかなかこの仕組み、あの、 えー、っと、浸透をするのに時間がかかると思ってまして、で、えー、っと、これま、あの一例ですけど、これデータディスクリプター論文です。だいたい1ページから1ページ半ぐらいの短い論文なんです。で、要はそのメタデータを入れておくこのサプリメンタリーテーブルっていうのがすべてです。で、このサプリメンタリーテーブルは、この J ポストに入れたデータから、このツールで、あのボタン1個で、 えっと、全部、えっと、トランスポートできるようになっています。エクスポートできるようになっています。ただし、その投稿時にちょっと手を抜いて、あの、めんどくさいって言ってサンプル本当は3つあるのに1つしか入れてないとか、あの、えっと、十分な、あの、記述をしてないっていうところがあれば、これはマニュアルで直してもらえばいいので、まあ、そこは査読の過程で、えっと、まあ、あの、査読者がきちんと見ます。で、 出ている本論文と比べて、えー、っと、この記述がおかしいっていうところを、まあ、メインでチェックをして、我々が再解析するときに、ちゃんとその正確な情報が使えるような形で、まあ、情報を収集するということになります。いずれにしても、この論文自体を書くのは、えー、っと、多分、慣れた人なら1時間で書けます。で、あの、 なので、まあ、あの、えっと、データ投稿者にとっても大きなメリットがあるんじゃないかなと思っています。で、これ投稿セミナーを、あの、定期的に、あの、開くようにしていて、えっと、今年は11月、先月やりましたけども、それから来月、再来月、1月にも、あの、やろうというふうに思っていますので、あの、興味のある方は、えっと、ぜひ連絡していただければいいと思います。あの、いろんなところでア ナ, アナウンスも、あの、しようと思っています。 はい。で、まあ、あの、こうやって再解析して積み上げ、積み上げてきた、まあ、データベースを、まあ、いろんな形で、えっと、ユーザーの人に、あの、使ってもらおうということになります。で、えー、っと、ただし、やっぱり、あの、我々が、あの、せっかくこう、質を整えて、対応に、えー、っと、データを整えても、それをまあ、上手に使ってもらって初めて、あの、まあ、その価値が出てくるので、 えー、っと、まあ、この J ポストの特徴ですけども、そのフレッシュなデータがどんどんたま勝手に溜まってきて、で、それを、ま、再解析によってデータの統一化を図ります。で、この再解析、あの、ぜひ一緒にやりたいなというふうに思っていて、我々は。ですので、このいい論文が、一連の論文がこう出てるので、これを、あの、再解析してもらえれば自分でデータサイエンスやりますっていう方がおられたら、ぜひ我々と一緒に、あの、やりませんかっていうことです。 で、えー、っと、これ、まあ、最後のスライドですけども、えー、まあ、使う人はいつも外部のユーザーの人で、で、ただ、プロテオムデータは、なかなか、その、全くプロテオムをやってなかった人が、えっと、すぐに扱えないっていう、あの、一つの、まあバ、バリアがありますので、ぜひ、えー、っと、連絡していただいて、えー、っと、我々は、その、あの、できるだけ、こう、多くの人に使ってもらいたいと思ってますので、 このデータベースの研究者と、それからデータサイエンスの研究者で、あの、一緒に、こう、あの、えー、何か大きな、あの、えっ、ー、と、アウトプットを出したいなというふうに思っています。はい、あの、以上です。えっ、ー、と、ぜひ、えっ、ー、と、お声掛けをいただければと思います。以上です。